こういうですね、はい、わかります か, このあなんか指がこうやっはい、入ってますこういう感じで、うん、で握りますねそしてこう剥がす感じでおー、なるほど<笑>はいなんだかすごいことになっちゃったぞはい<笑><笑><笑>まあ、こういう感じですね<笑><笑>まあ、変な感じですうと、ん。どうぞどうぞ 反対上半。あ、軽い。あ、すでに軽 い,、はい。こっちが軽い感じ。はい。ですね。はい、力が入ってますね。あ、これ力抜いてる方がいいですか。あ、もちろんもちろん。力が入っているとも持っていません。はい、<笑><笑>はい、いい感じだった。すごいですね。いいです、ね。え、はは 落とします。今の一番痛いです<笑>。今一番痛いです。実は反対の。実にシュールな絵ですね。わかりますか。あ、あ、わ、はい、かります。はい。そう感じね。しっかりとつかんだとね。ああ。ああ。あ, あ<笑>、ね、<笑>まあ、こんな感じで。 え <laughs> お、oh. oh.